北極のスープに豆腐入れて煮込んでるとお肉も足した麺できたできたできたできたあちちちよいしょ今日のおつまみは北極ラーメンと北極のスープで煮込んだ豆腐と豚バラケー。よいしょ それでは杯、はあ。おいしい、はあ、定期的にさ北極を食べたくなるんだよね見て豆腐煮込んでみたそれではいただきます豚バラを足したからお肉いっぱいだろいいでしょほら つまみにしようと思って。さっきは。すっちゃダメだからね。気をつける。うん。この味。 <笑>辛いって感じるの遅くなったかも。 レモンサワーでさっぱりだから。うん。なんか北極っておつまめラーメンって感じ。うん。うん。 北極肉豆腐を食べる。 なんか今日は喉の調子がいいのかすすれる不思議。<笑>いつもはだいたいね一口目でむせる。<笑> 美味しい<咳>みんなはさ美味しいみんなはさ麺の硬さ何が好き 私は必ず固め選べるところだと固め豚骨ラーメンだと割り方がするで家系だと固め油の量と味はもう普通普通にしてるみんなはどの硬さとか何が好き唇がどんどん痛くなってきた少しずつ今。 うん、うん。お客って麺の量が多いみたいで 230g なのかな。 三分の二今日は入れたので三分の一目に残って今日はこのスープを取っておこうと思って明日また食べようと思ってうん。<スープ>うん、口の中熱々 このスープはとっておく。明日用に、ね。<笑>これをゆっくりっつまも熱い<笑>うん。美味しい。激辛肉豆腐。最高。 うん、辛いもの食べると唇が腫れるのはなぜもともとたらこ唇っぽいとこあんのに無理そうたらこみたいになってる唇だうん私昔自分の唇嫌いだったな今はなんかもうみんな見慣れたから何も思わなくなった<笑><笑> <笑>うんこれはちょっとゆっくり食べるとして昨日これ買ったのロープグミ売ってる SNS で見たことある食べてみたかった、うん、食べてみたかったの開かんない 入ったすごい汗がじわじわ出てくるおーおーおーおスープの中入っちゃったちょっと待って見てすごくないすごくない なんか、ああやばいやばあちこちに飛び跳ねていくやめてロープ風味グミの周りにねなんかラムネみたいのがついてるいただきますうんおいしいーん海外の味だけど好きな人は好き私好き フいや<笑>これとレモンサワーが合いそうだなと思ってたの合う<笑>最高だよ めちゃくちゃゃくんてたんだ、あっという間だ、し全部、うん、ーおー何食べよいしょ。よいしょよいしょ 危ないこじやるとこだった。見て。パンダパーム食い。見つけにする。<笑>口の中がちょっと痛いですね。美味しかった。なんか辛いもの欲が満たされた、私。もっと。もっと入れて。乾杯。 パンダちゃんなのこのパンダをくり抜いて楽しめるみたいなのこれ一回食べてすごい美味しかったの上手にくり抜けるかっていう話だよねん無理無理だから普通に食べるおおあこうやって食べとけばいいんじゃないいただきます。 うんうんうん美味し い, 美味しい、うん、おおおおきれるおできた<笑><笑>見て可愛いえ超絶可愛い可愛い。えー